皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月24日、第5回バトルトリニティ対抗戦の結果が発表されました。もう右上の白茶でバタラアームズの負けが見えてしまいましたが、今回の優勝は、グレンドラゴニアでした。おめでとうございます。くぬぬ。 我々のガタラアームズが最下位というのは初めてのことですね。でも、クラブボーナスの倍率と上位撃破ボーナスで常に大接戦となる形式なので、最後はくじ引きみたいなものです。最後まで結果が読めないという点では、これが一番正しいフォーマットということになるのでしょう。多分ね。というわけで、トロフィーの復引き券を受け取る3日課の会場は今日からグレンになりました。 宿屋の前というのは今回も同じですが、日替わりクエストのシェリナさんの場所からはちょっと遠いです。できることなら、シェリナさんを宿屋の前に移動させてほしいなぁ、なんて思ったり思わなかったりします。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。